《プログラムを元にしてセキュリティーホールをついて脱出するから!》調べなきゃ彼が何者で。 きただ小隊長楽しみにしていたよ一つ答えてもらうわ赤メガネ私や小隊長がこの G ユニバースを修正するために呼ばれたそれは間違いないのよね私にはそれを答える権限は与えられていないこの空間を組んだってことはあなたも確かに軌道の武装もサンクキングダムを戦ってた時とは別物 アップデートは済ませたと言ったろ貴重なデータも手に入ったのでねエイハブリアクターゼロシステムといった検証データだ<笑>なるほどやはりいい腕だ招待長くそうだなければ選ばれる。私たちを選んだのは管理システムってやつ私にはそれを答える権限は与えられって え中心エロ君たちが修正を進めればここまで私と渡り合うとはまきなさいまだ聞きたいことが犬姉さんあいつのことはアドマンシクって破られてない全然ヒーローくんあのもしかしてガンダムファイター無論だ L1、コロニーのファイターとしてやるなうずつく散ったか遅いもらった逃げ切ったこの程度ヤこの程度まずは。 突き放す